ミッキーさん、そこにいてよ。ここに来ない？はい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。<笑>ちはマイク持ってくる。あはいはい。あぶるさん。こんにちは。はい、んこんにちは。はい、<笑>こんにちは。座長です。はい、はい、はい。どうですか準備は？いやーなんかもう。 てんてこまいって感じです、ね。天 て, てこま<笑>、はい？はいギリギリまでなんとかす。ごめんねケーブルが短かった。あはい、はいね。どうですか？はいなんか意気込みがはい。あでもいよいよなんか当日来たんだなっていう感じで。はいあのこれから始まっていはいあのまあなんかこういろいろ準備してきてで本当になんか私一人では何もできないのでいろんな人にこうお願いというか手伝ってもらって作ってきたものがいよいよこう当日を迎えるんだなっていうので結構なんかこう。 あととととははやるだやるだだけけいいいいいいいいいいいうううう。うか、かかまままままくくくくっっててれれれみたた。な。な。ね、はい。ね。日、日日日半半こここここででででででで現地ももももすすす。す。す。し、しししリモート準備ら楽楽楽んんんささ参加あああ方皆ば思自自分自身一走りがとうございます。 どうですか？準備の順調そうですね。ちょっと久々の。久々のまあ、オンサイト開催現場があるとい言うので、はい、ちょっと。 緊張しつつも楽しみです。すはい、なんかすげえ準備いっぱいやってきて、はい、いっぱい機材持ち込んでもらって。<笑>そうですね。なんか変な機材がそこら辺にもあったりしますけど。いやいやいやい や, いや。<笑>はい。なんかこれ、えっ、ー、とパイコン JPTB とかいろんな方法で使うかもしれないんですけど、はいはいはい、大丈夫ですか使って。大丈夫です。はい。ぜひ、はい、なんか今日インタビューいっぱい取りまくろうかと。<笑>お疲れ様です。はいはい、はい、楽しみにしてます。はい、これからですね。あとあ一時間半ぐらい、ねですね、開催まで、はい。はい。今の準備状況見てみますか。はい。 こんな感じですね準備ははいこんな感じの会場がねステージもあるし、えー、とオンサイトも見れるって感じですよね、うん、どうですかオンサイト見れるのすごいですねオンサイトやオフサイト、ね、リモートも見れるってすごいですね、はい、しかもあのー 声も全部あのう、導通レシーバーから聞こえる状態にしてるので。やりすぎじゃないですか。大丈夫ですか。<笑>やりすぎ感ありますけど。なんかあの業者さんに協力してもらいながら頑張ってます。そうですか。はい、はい、ありがとうございます、はい。なんか、はい、楽しみですね。今日一日ね、はい、半日ですけどす。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。 えっと、もし YouTube に載せてもよければ、まあ、別にいいですなんかもうカメラ、ここで撮ってるんで。え今今生生なななななんんんんんででででででですですですすすすかかじゃないいいよ録画ししししてててててるるだだけけけマイイクをを見てねね、はいはい、どうですかなんか今日ののみみ久しぶりです、ね、あり回し取りずずっっっっとと回、はい、いい適当に喋喋たければくさこんな オ, ンオンサイトのん回を、はい 私は何もしてないんで、私じゃないんで、ほかの皆さんのスタッフに感謝してす楽しみあるんですかあ何か。さ、はい。 もう一回撮ろう。<笑> T シャツ着てきたから。<笑>はい、じゃあ、高典さんに来てもらいました。はい、今日の意気込みです。はい、はい、どうでしょう。今日の意気込みは、まあ、一つは L. T. 申し込んだんで。まあ、選ばれたら喋ろうかなと思。いいですね。準備してますか。まあ、七、十。 今日ちょっと朝ちょっと早めにカフェ来てきて、はい、カフェで帰<笑>、はあ、ってきて、近くにいたんですね、<笑>このチーでそうそうそう。近くにいて 70% らい作ったんで、<笑>あまあ、なんとか休憩時間にちょこちょ こ, ちょこやれば、あとは人前で、今日思ったのが、はい、本当に人がいる前で喋るの、めっちゃ久しぶりなそうですよね、それはそうですよね。手を持って思って、なんか、自分がどういう感情になるかがちょっとわからない。もう緊張するかもとか、そういうことそそそうそうそう。そうは テンションが変になるので、すごい上がっちゃったりしてテンションが そ,、ね、そんなことはないと思うけどこの人おかしいんじゃないみたいなことはあんないけどいと久しぶりすぎてね、はい、なんか自分でもよくわ か, か, からないですよね、はい、どうなるかねで私も久しぶりに来てねいろんなものを忘れてますねうあ忘れてるかやり方をねそうそうやり方を ね, 方をねさっき受付で受付番号って言われてみんなビビってだってそうだってこと久しぶりにねって言われてそうだよね できたいいどうやってお前だってわかると思ってるんだって話なかなかね、そう思わないです、ね、<笑>そう、それは思った<笑>、はい、ということでインタビューやってますね、これこで、ね、インタビューここで、ね、後で、まファイコンで BPB で流すかもしれないインタビュ ー, ースタッフに出てた<笑><笑>いやつですかちょっと、去年まではスタッフでしたけど今回は一参加者としてちょっと久しぶりのオフラインイベントなので、ちょっと楽しみに はい。流しても大丈夫ですか？はい。はい、流すかもしれない。インタビューやってますよ、ここで。これインタビューやってるんです、この YouTube ライブが流すかもしれな い, いな。おお、ね、次です。いや、ちょっと午前中仕事があって、間に合ってよかったです。間に合ってよかったですね。はい、ありがとうざありがとうございます。忙しいところはい。 <笑><笑>こんにちは。もしもし。こんにちは。はい、こヘ ビ, ヘ, ビヘビが来ましたよ。どうしよう。怖い。今日ヘビ出てきました。<笑>どうですか最近。これインタビュー取って、ええ、YouTube とか流そうかなと思ってるんですけど、どうですかね。このぐらいのがいい角度。 あ、こんな感じ、うん。あ、そうそうそうそうそ う, そ う, そう。えー、っと、うんそうそうそう、声をちゃんと拾ってます？多分。もうちょっと喋ってもらっていいですか？で、う、も、ん、このぐらいの距離でインタビューするでしょ。イ、うん、ンタビューテスト。ワンツー三。もしもし。オッケーですか？はい。 昨日と面白かったですね。面白かった、面白かった。うん、すごい面白かですね。すっびっくりした。はい、なんか僕の方で映ってますが、はい、やっぱりさすがナイツール作れちゃ う, というの、ね。とはね。作れちゃうのすごいね。ねねうん、なんかびっくりですよね。すごいぜひ、えっ、ー、と、今のキーノートを聞いた。感じをちょっと、ああ、内先生のご紹介をといるのですから、内先生が。 出会ってを始めたんですけどそうですすそそそううね。私の人生を最初の<笑>そに。近ってことはないけどそんなに前から Python やってたわけじゃないのていうで。そうなんですよあの 確かに2 0 1 5 6年にそなめ方当時8段今九段になってますのなめ、はいはい、方先生に、はい、紹介してもらって出会って、はい、でそこから Python を始めてで一時期ちょっと仕事て。 来てもらった時やるんですよそちょっとパイパイ。エンジニアリングっていうのかディープラーニングでちょっと画像の分類するとか、はいはいはいはい、そういう仕事を手伝ってもらってた時あって、はい、でそれもパパッとやってくれて、はい、それがさっき2017年とかですかねか、はいはいはいはい、初めて 1, 2年で あっという間にすごいできるなと思ってたら、はい、さっき見たらあれですね。東大その松尾健 の,、はいはい、の勉強会でだいぶ頑張ったみたいですね。はいはいはいはい、ああすごいね。あれがあったから ね, ね。やっぱりね、学べる環境もあったんですね、うん。そうだと思いますね。すごい。いや面白い発見でした。いや、本当に楽しかったですね、はい。ね。楽しかったですね。はい。またなんこんな感じでインタビューやってるんでまた来てください。はい。よろしくね。あ YouTube 出しても大丈夫ですかね。全然はい出してください。はいはい。 いいででいいよ一緒で、どうも、こんにちは。こんににちちははは久ししししししししぶりりでででででででですおしておりますすすイ、はい、すすすすすすおて楽楽楽楽かかとめゃいいいいいいいいね反反応応がろろ見見れれ最高、はい、簡単に自己紹介してみ流全然大丈夫 カシナツと言います株、はいはい、株式式会会社社ププララドドでで働働いいいいててます。す。よろしくお願いしまする、はいはいはい、ごいですね、2人とも来たんですか、ね、ちょっとうございます。の、はい、サイトトベントは昨今貴重なので。 どうでしたぞ聞いていややっぱりこう情熱狂乱でやってる人っていうのは、やっぱりこうエネルギーがあってい い, い, いなみたいなところで、途中、ねはいねはい、から来たんであれですけど、うん、やっぱ聞いてると、なんか久々になんか好きなことでコード書きたいなみたいな気持ちね好きなことでコード書いてる、好きなことでコード書いてるん、ね で, ねね、ですね、これね。 将棋そうですね、はい、やっぱそういうのまた自分でもなんかやりたいなっていう気持ちになりますね、うんなるほどはい、今日来た感じのなんか目的でありか何か目標なんかこ れ, これやったらいいなみたいな、まあ今日のキーノーもそうかもしれないけど、はいはい、なんか。 ここに来て期待していることって何かありますか期待していることですか難しいですねまあ普通にオンサイトイベント楽しみたいオンサイトイベントねここ同じですオンサイトイベント楽しんでオンサイトイベント楽しんでまあ久々に顔合わせる Python 界隈の人もたくさんいるんで、はい、久々に話してっていうのが一番楽しみかなって感じですね、はい、ありがとうございます、はい、い, またいい答えてもらってありがとうございましたもちろん、はい、先進してもらってありがとうございます、はいはいはい なんかさあ、聞いたいことあったらいいよね、宣伝とか。あす か, と か, かないけど宣伝ではないです。宣伝じゃないですか。はい、こんなイベントありますからね。<笑>はい。n i、はいはい、じゃあ楽しんで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。青田くさんに来てもらいました。青田さんどうですか。 久しぶりじゃないですね、たまにありますね。はい、どうですか、うん、オンサイトイベントは。オンサイトイベントどうですか。オンサイトやっぱね、うん、いいですね。いいですか、まあ、顔見知りばっかりですけど。顔見知りが多いですね、さすがにね。<笑>はい。いや、でも、スタッフよりは多くてよかったですね。あ な, んとかなんとかね、はい、いろいろ皆さんのおかげで、<笑>えっと、多く集まっていただきまして。はいはい 久しぶりに会う人もい多いんじゃないですかえー、っとまあ BP の人たちとか、はいはいはいはい、半分ぐらいが久しぶりで半分ぐらいはちょいちょい合ってんじゃん、うん、みたいな、ね、ああそういう感じなんだはいなんか今回の楽しみありますかここに来てるまあ LT 当たればいいなあ LT で、ね、LT 出してですね2つ二つお確率上がってるんで、ね、確率上げるために2つ出したら資料を2つ用意しなきゃいけないとい う, あ う, いうとまあまあまあそれはそうですよねはい じゃあ楽しみに L. T. を、はい、な、はい、ってます。で。ボスになったらどっかに供養をあげ<笑><笑>はい、じゃあまあ、まあえっ、ー、とようやく機能というか終わったばっかりですけど。はい、この後も楽しんでください。はい、はいはいはい、ありがとうございます。 谷合さん、谷さんキーノート終わったところですけど、はい、インタビュー答えてもらっていいですか、はい、でインタビューの前にあインタビューを取りましょうか、はいはい、こんな感じでインタビューこれからするんですけど、はいはい、お願いします YouTube 出しても大丈夫ですか大大丈丈夫夫でです。大丈夫ですか、はいはい、YouTube 出すかもしれませんがインタビューの前に私は自前の本を持ってきましたあいでも読んでないのバレバレなんです<笑>サインもらってもいいですか。あいいです なんか隣に辻先生も座っていただいたんですけど辻先生のサインはいつでももらえるんであの辻先生から今日はサインもらわないということでじゃあすいませんあっ先生ペンちょっとちゃんとね動画が動画の撮り慣れなさがねちょっとひどいね これ何かこれですか？フロムフロムパイコン JP。ああインポート将 棋, あト将棋はいいいですねすごい素晴らしいありがとうございますはい。 せっかくの機会なんで読ませてもらおうと思ってるんですけど、まだちょっと読むチャンスがなくて。<笑>はい、あ、ありがとうございます。ちょっと後ほど、これを私のところに。はい、といて、ちょっとだけマイク持ってもらってもいいですか、はい。はい、すいません、ありがとうございます。はい、なんか、どうでした昨日とやっていただいて、ありがとうございます。本当にお疲れ様でした。いや、緊張しました。緊張しました。<笑>では、オンラインとオフラインで、まあ、今日、オンサイトに五十人ぐらい、三四十人かな。五十人ぐらいはいらっしゃったんですけど。はい、で, ねはい、で、現場で喋るのも多分久々だと思うので、えー。 いや結構その50分に収まるかどうか不安だったんですけど、はいはいはいはい、奇跡的にちょうど50分で終わったんです、まあ、しどし見事な感じだったんですか<笑>タイミング的にもすごい良かったですしお話的にも結構面白かったですけど私も多少将棋は少し子どもの頃ろやってて、えー、今また最近ゲームチックな将棋ぐらいしかやらないんですけど、はいはい、全然強くなれないのでまあちゃんと勉強してないのがいけないんだと思うんですけど。<笑> はい、将棋今、結構やっぱりアベマ t v とかで、はいはいはい、そのエンタメ化しているので見るだけでも楽しいかなと、はい、<笑>確かに何ていうのはび、ね<笑>ね、っくりしますよね、えー、あれがなんか急に変わったりしていまいち分かってないんですけど私は<笑>えでも作っちゃうのすごいです ね, やっぱりね、何でも作っちゃうっていう感じ一、まあ、回ぐらい将棋 a ちゃんと作りたかったので。作 そうですね、あれは自分が強くなるためっていうよりはなんか実験的な感じですか、まあ、そうですね実験的なこともありますし一、はいまあ、回やっぱり作ってみないと細かいところとかの動作原理わかんないかなと思ってたん で,、はい、で動作原理分かるとやっぱ強くなるんですかね。まあまあまあ関係ないと思うんですけどやっぱり将棋 AI を 語, ることも語らせてもらうこともあるので一、はいはいまあ、回ぐらい作ってない と, かなと。 じゃ、あれを、じゃ、本格的に自分の将棋の。あ、まあ、そういうことはないですね。ないんですか。はい、そこまでになかなか行き着くのは大変なんですか。そうですね。やっぱりめちゃくちゃその、今のトップの A. I. と争うみたいなレベル。にするにはやっぱり。 結構いろいろろ大変でその今書いてる表現 AI は全然並列化も何もされてなくて、うん、CPU 使用率とかもなんか数パーセントみたいな、うんはい、は い, はいはい、全然リソース使い切れないので、はいまあ、本当にその戦うためにはもうちょっとちゃんとリソースをギリギリまで使うような最適化とか並列化とかいろいろしなきゃいけないので。 まあ、そこはそんなに簡単なところではないですね。専門でそ大学院、まだ博士課程っておっしゃられてましたけど、はい、それ専門はそっちの方の専門もえ、まあえっと、情報理工で、はいまあ、やってることは結構自動運転とか、自動車と AI みたいな、そういうところなんですけど、ああえー、あではまあ、でもディープラーニング、AI とか、まあそね、そういうの関係してるんです、ねはい、将棋何%、パーセント研究何パーセントですか、生活は。<笑> あ言いやないですかこれ言っちゃうとやばいやつですか。<笑>あんまりちょっと明言すると。明言するとね、ちょっといろんなところに影響が出るやつですね。はい。そうですね。すいません。なんから突っ込んでおしい。ちょってください。<笑><笑><笑>で、で今ちょうど隣に辻先生、辻さんのね、紹介というか、もともと辻さんがなんかね、ねあそう辻さんのおかげですね。ね、<笑>話があったぐらいですけど、恩 人, です恩人 ね,、はい<笑>ね辻、辻さんね、飲むの好きだからね、やっぱお酒好きっていうことで、辻さん、お酒好き ウィキペディア、ウィキペディアいわく、ウィキペディア、はいわく、でも本当にもう好きなんですよね、まあ、そうですね、飲みに行けるなら飲みに行きたいです。